型紙とお花紙を使って桜切り紙を大量生産しましょうこの型紙を使って桜と花びらをたくさん作ってみましょう型紙は 2L サイズにプリントアウトしますお花紙を2、3枚重ねて半分に折ったらこの型紙と重ねてホッチキスで留めます大まかに切り分けてから 線に沿って切っていきますホッチキスで止めたところを持って切り始めますそして最後にホッチキスで止めたところを切り落とします花びらも花もホッチキスで止めたところを握ってから切っていきますこうすると切っている途中でバラバラになることがありません 切れたら型紙を外してバラバラにしておきます。切り取った型紙も半分に折って使いましょう。細長く折ったお花紙を半分に折った型紙で挟んで切っていきます。中心から花びらの切れ込みに向かって少しだけ切り取ります。これを広げると、 おしべのある桜の形になりますこちらの型紙を使ってもっといろいろな形の桜切り紙を作りましょう A3 サイズにプリントアウトして型紙を1枚切り取りますお花紙は2枚重ねにしてから半分に折りますそれを三角に折ってクリップで留めます ハサミで切り落としたら、残っている長し角をまた三角に折り、ハサミで切ってクリップで留めておきます。残った長し角も同じようにします。これで、3種類の大きさの三角ができました。この三角をさらに5等分に折っていきます。真ん中につけた印に合わせて半分に折った型紙で挟みます。 ずれないようにクリップで留めたらこの線に合わせて折りますさらにもう一度この線に合わせて折って型紙を外し裏側に折りますこれをクリップで留めておきます後の2つも同じようにして5等分に折っていきます 一番大きい三角のクリップを外し型紙で挟んでホッチキスで留めますホッチキスで留めていないところから切り取っていきます最後にホッチキスで留めているところを切り取り折り目を伸ばしながら破らないようにそっと開きますこれで一度に4枚の桜ができます 小さい三角は型紙を参考に鉛筆で花びらの形を描きますクリップを外してホッチキスで留めたらもう少し模様を付け足しておきましょうこれを鉛筆の線に沿って切り取ると小さい桜が4つできます一番小さい三角も 同じようにして作ります1枚の型紙から大小12枚の桜切り紙が出来上がりますラミネートフィルムにスティックのりをつけそこに並べてラミネーターにかけると透け感のある綺麗な飾りが作れます 紙の上に広げて並べ水で薄めた糊で貼り付ければ壁に飾ることもできます折り紙とは違ったお花紙独特の透け感のある切り紙をお楽しみください